皆さんこんこにちはラアーティストシンです先日僕のブログでこのアビスを使ってアレンジメントを作るぞって言ったのがやっと今現実になります。で、えー、こういうねかっこいい曲がりのあるアビスとかは葉っぱとかはもうなんか見た瞬間にこうアレンジを作りたくならないんですか えこの間僕ねちょっとこう う, うちの講習会にも言ったんですけどこういう曲がりの葉っぱを見ておこれはもういけてーと思った人たちは N フラワー向きなんでぜひ N フラワーに入会してくださいこれ見てあなんだまっすぐじゃねえからこれいけにくいなと思った人たちは、まあ、他のスクリー行っていいですから<笑>では早速いってみますどうぞははい、では 始めていきます今日はこちらの器にアレンジをしていきますもうね早速このアビスから刺しましょうまあ刺すところをねこういう風にカッパカッとしてでももう今回はもうこのカーブを利用して横に出しますはい次にこのモンステラを入れていきます もう一丁行きましょうはい、このような感じです次にこの新ピジウムを入れていきますこのアビスのラインに絡めていきますね ここで少しファンデーションワークをレザーリーファンデしていきます<笑>次にこのガーベラを入れていきますガーベラは必ずワイヤーを中にインソーションしてくださいガーベラのインソーションはこの前の動画をご覧ください<笑> はい、ここでバラをね入れていきますで少しここにコクをつけるためにこのクロトンをね入れていきますでキキョウランの葉っぱを丸めて入れていきましょうね はい、では最後にこのフ、まあ、ラワー TV で定番に出てくるスネークボールですねこれでアクセントラインをつけていきますはいこちらで完成ですでは正面から見てみましょう はい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかなかなかかっこいいでしょう。やっぱこの、ね、アビスのラインがかっこよさを増してます。えー、ではですね、また次回、こういうかっこいいアレンジメントを作っていきたいと思います。またお会いしましょう。See you next time。はい、えー、こちらのフラワー t v では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクから お願いいたします、えー、もう少しでえあと1000人ぐらいですけどえー、チャンネル登録者1万人に達成しますえー、チャンネル登録1万人達成したらスーパーライブを生中継で行いますのでぜひ皆さん応援してくださいよろしくお願いします